見て空っぽなんか雰囲気違うでしょブラインドがなくなって、うん、見て冷蔵庫もさ今もう寂しい感じこんな感じもう冷蔵庫のあるものでニラ玉の味噌汁にキャベツ山盛り あおいしい。 うん、もうあと残ってる野菜はニラとキャベツだったけ。 見すごい状態になっちゃってるみたい。すごいでし ょ, しょお茶漬け食べるガスコンロがなくなったんだけど簡易的なさ コンロはあるのだけど鍋をもうしまっちゃったのだから今電子レンジでお湯を沸かしてる何をやってんだかね鍋はもう取り出せない下の方にある段ボールのだから当分の間はもうコンロも使わず電子レンジで生きるそんな感じ 茶漬けの鍋。に焼きじゃけ。焼き鮭。これ焼き鮭は別で足すのが好きなんだ。電子レンジで。あめた。お湯を持ってきたよ。お。事故だ事故。あ, あ。ちょうど掃除になっていいよ。 こんな感じお茶漬けをいただきます。うんうんお茶漬けおいしい。 うわ、これ、コンビニのカップにお世話になる。洗って使います。コップもしまっちゃったの。<笑>はあ、仕事終わります。 カップに残ってたキャベツ入れた。<笑>はあ。なんか落ち着いた中で飲みたいよ。あれ炭酸が弱いかな。全然消費がなかった。乾杯。炭酸弱。 きがでひどくてかしあーいただきまうんうんうんうん。 マニストップのこれ大好きうんうん結構さ問題に気がついたんだけどもうこれしかないわけちょうどいい感じでなくならす予定だったのになんか最近お酒が進んじゃうんだよねうんしょうがないねふふふふ この後は今日もしこれがなくなったらハイボールの置いとここれもなんかさ危なくて絶対持たないんだけどほらお酒は新しいのを買うって感じかなしょうがないねじゃあ乾杯うんおいしい ちちちうん、電子レンジさまさまだか もう動かなくても今取れるんでなんか引っ越しで太りそうだわ気をつけるね<笑>、うん、<笑>美味しい